というわけで、このアルゴリズムの記法を踏まえてですね、その先ほどの、あのえっ、ー、と、あ、そうかで。まずそうですね、長さ K ワードの多倍調整数 A と B の加算を書こうというわけですね。で、一応もう一回復習しますと、その、まあ A、与えられた、えー、と数 A と B というのが、それぞれ国家のこのようなワードの並びで与えられていて、 それに対して、この C という、この C0 から CK まス CG というワードの並びをどう計算するかというのを、これから記述します。で、それを記述したのが、こちらのスライドですね。えっ、ー、と、一応、あの、アルゴリズムの書き方に沿って復習しておきますと、一応、アルゴリズムっていう見出しがあって、で、多倍調整数の加算という名前が付いてられております。で、入力として、えっ、ー、と、多倍調数 A と B という、 あの数が与えられていて、で出力としてはあの多倍調数 C というあの数を出力すると。で、この C はどういう条件を満たすかっていうと、まあ、A と B の和ですよということを意味します。で、じゃあ実際のその制御、処理はですね、どのように書かれているかというと、えっと、次の3行であの書かれています。えっと、まず、ステップ1では、ガンマ0に0を代入しなさいと。 ちょっとこの意味はまた後このすぐ後で説明します。で、ステップ2では、えっ、ー、と、今度は、あの、法文ですね、繰り返しの制御が入っていますけれども、あの、i が0から k-1 まで1ずつ増加させていくたびに、えっ、ー、と、この ai プラス bi プラス γi という1ワードの加算を行って、その結果を、えっと、ci と、それから γ の i プラス1という、そういう組の、 その結果に代入しなさいと。いうわけですね。で、最後、ステップ3では、この c0 から c の k マイナス1を、あの、一つの多倍調整として返すと。で、計算を終わりにします。というふうにして、えと、アルゴリズムが進みます。まあ、いいですか。で、じゃ一応ちょっとですね、その先ほどの、この、ずっと対応させて、この処理を思い出していますけれども、 えー、と一番最初のガンマゼ0に0を代入するとちょっと飛ばしてまずこの2番目のステップですねこの2番目のステップを見ていきますとこの i を0から k-1 まで増加させていくわけですからまず最初にこの i に0が入るわけですねまず i を0と置いてここを実行しますから i を0と置けば a0 プラス b0 プラスガンマ0の単精度の 1ワードの加算をまず行います。ですので、えー、とこのフォア分の最初のステップでは、この一番下 の, あの桁に当たるワードの加算を行っているわけですね。で、えー、とであとはそれができたら、今度は i を1にして、えー、同じ加算を行うということで、今度はこの部分のワードの加算を行います。で、それが終わったら、また繰り返しで、今度は i を1個ずつ増加させていきながら、この各ワードの加算をですね、 ずっと繰り返していくわけですで、えっと、最初にそのガンマ0っていうその変数に0を代入した理由なんですけれどもえっとこの理由はですねこの2行目 の, あのフォア分の中の処理を見てみますとこのガンマイっていう桁上がりの部分の値を必ず加えることになってるんですね。 ところが先ほどの筆算の図を見て思い出すとその最下位の桁っていうのはもともとその下の桁からの繰り上がりがないわけですね。ですのでそこだけちょっと例外なのでえとここではその繰り上がりがもともとないんだけどもあのこういうゼロというのを加えるということにしてえそういう書き方をしますとそのえと2桁目以降 の, あのワードの加算と処理を合わせて書くことができるようになります。 とこんなんで意味通じましたでしょうかね。だから、その最下位の桁でも の, その処理もこのフォア分に含めるために、このガンマ0っていう変数を用意して、そこに0っていう値を代入しておいたというわけです。ここでしょうか。はい。ということで、一応、今日の目標はですね、この多倍調整数っていうのを、その計算機のメモリ上でどのように表現するか、それから、 そのじゃあ実際にその加算を行うためにどのようにその加算を行うかと、えー、あその加算を行うためにどういうことをすればいいかということで、えー、とまずはその CPU のレジスターの役割を紹介しましてで、それでその1ワードの加算の仕組みを、えー、と見ていきまして、それをもとに多倍調整数の加算の原理を見ました。で えー、と今度はそれをそのアルゴリズムの形でえと記述するためにアルゴリズムそのものですからそれから疑似行動制御行動といった話をしてでまあ以上を踏まえてえ今回やりましたその複合なしの多倍調整数の加算のアルゴリズムについてえ説明を行いましたという流れになっております大体今日の内容はこのぐらいなんですけれども何か質問などある人いますでしょうか はい、じゃあ、えーと、次回ですね、次回はあのこの続きでですね、えーっとまあ、計算量の話を中心にしていきたいと思います。えー、っとまずその計算量の概念について紹介した上で、えー、っと今回の授業で行いましたその多倍調整数の、えー、っと加算の計算量を評価します。えーっと なんかテキストとしては、その、まだ 2.2 節までは入らないんですけれども、そ の, その前のところであの計算量の話題があったと思いますので、まあ、その辺のところをあの予習する人は確認してきてください。それではあの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。